病院だからちょっと慣れないかな。ちょっと慣れてもらって。どう。美味しい。美味しい。美味しい。いしい。どう。<笑><笑>いや、そんな嫌じゃない。で、こういったペーストをつける、もしくは缶詰のお汁とかでもいいです。あはい、で、こういうので、こうやって、こ ん, こんな感じで、指で歯を触っていきます。 でこれで磨けてるわけじゃないんですけど、うん、その口の中に指を入れるっていうことに対して抵抗をなくすすことが大事ななんですね、うん、なので、えっと、少しこう先ほど「おいしかったおいしかった」美味しかった「<笑>好きな?」「好きだった?」「だったあ自分で舐めてくれますね」<笑>「おいしい」<笑>そうするとご褒美としても使えるんんでですすねああそうなんですかその口を触られると「いいことがあるおいしい味がする」って思わせるのが大事なんです。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 ななかなかうまくいかない歯のケアについて専門の高橋先生に教えてもらうよ。小太郎ちゃんうまくできるかな大和動物病院も猫コを応援しています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 松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援していますやってきたのは松山北条動物クリニック定期的に県外からお口の中のケアの専門の獣医さんを招いて診察やオペを行っています 航空ケアのスペシャリスト高橋香織先生。はいおはようございます。かたちゃん今日見させていただきますね。はい。かたろちゃん歯磨きがなかなか難しいということですかね。そうなんです、ね。していただいたんですけど、どうしてもや、ま、なかなか嫌がっちゃいます。嫌がりますねす。嫌がります。はい、ね。嫌<笑>がります。<笑>思っただけで、あのそうですなんか毛羽を察知したら。 なんかもう、もう嫌だ。そうですね、逃げ て, て、はい、はいはい。歯磨きの時って、えっと、最初口を触らせてくれるところからっていうことでされてますか。はいはい そうですね。はい、まあ、口の ま, まこうやって触らせてはくれるんですけどはす、ね、はい。歯ブラシを出すと嫌がっちゃう嫌みたいですね。そうですよね、はい。クレートに隠れていっちゃいますね。そうですか。わ<笑>かります。そうなるとね、こう飼い主さんもね、うん、あの、うん、なかなかそこから引きずり出してってはできないですもんね。んでじゃあ今日はいいかってなっちゃいますよね。タイミング見て何でもってたら抜けてしまったりとか。はいはい、ですよね。はい。 分かりました。お口は触らせてはくれるんです ね, ねでも、はい、ありましたちょっとじゃあお口ちょっと見ていきますねなるほどさん、うん、頑張ったもんねあ本当だ本当だこういう摂取といって前歯と前歯の間にこういうこう野菜かな海苔かなこういうのがついてるんです ね, 分自分の毛ですかねああなるほど、はい、あちょっとついていて、はい、でえっと 抜いたところは綺麗に治ってますね、はいはい、はい。特にその抜いた後は出血などもなかったということです ね, ですねはい。確かに少し歯茎の炎症、死肉炎と言ってここちょっと赤くなってきてますよね、はい、あ、本当だここ口がちょっと赤くなってますよね、はいはいはいはい、ごめんごめんごめんねいかんかったねで、この奥にも歯石がちょっとつき始めてきてるんですね、はいはい 今ですね、ごめんね、おくみます <笑>そうですねここを歯がここポコっとついてますねここも歯石です歯石はちょっとつきやすいのかもですね、はい、今7月からだから早いですねそうですね5ヶ月ぐらいですもんねん早いかもですうそうすると歯石がつくと表面がザラザラになってまたそこに歯垢がついてでそれが歯石になってっていう悪循環でどんどんこう相乗に積み重なっていくんですねでそうすると歯石がつくと今みたいに死肉炎といって歯茎の赤みが起こってしまって ででまだ歯はは溶けてはないんです、うん、それが歯肉炎を超えて、まあ、さ, さらに炎症がひどくなると歯周病と歯周炎といってですね骨が溶けてしまって歯ぐきが下がってでさらに臭いが出てきてっていうふうに悪循環になっていくんですね。うん、なので今の状態だと歯磨きがある程度できればこの状態で維持ができます。うん なんですけどここから更らに進むとあの不可逆的と言いますかもう一回骨が溶けてしまうとそこが戻ってくることはないんですねなので多分ははきやすすいんんだとは思うんですねでただ、まあ、ちょっと歯磨きもちょっと嫌がってしまうということなのでその歯磨きの仕方をですね、まあ、歯ブラシはもう多分嫌な思いが今あると思うんですねなので指からもう一回始めていきましょうかはい。はいはい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 このこちらが外側に歯垢石が結構ついてましたであとは前歯のところは歯と歯の隙間にこう食べかすだったりとかそういうのが詰まりやすいんですねでえっとなのでここに関しては歯眠歯ブラシこれちょっとまああの全体に歯毛がついているものなんですけど普通のものでも大丈夫です、うん、あとタフ 形 っ, って言って、あの先がこう少し細くなっているもの、はいはい、隙間を磨くような歯ブラシでも大丈夫です。はいはい、で、そういったものを軽くこう当てていただいて、こういう隙間はですね、取っていただいてもいいかなと思います。 でただ奥の方にいら入れるのがちょっと難しかったりっていうようであれば、えっとはい、ここはですね最初手でいきましょうか自家自家の指が一番受け入れやすいの で,、はいいいでかね、指から始めてみましょうか、はいはい、でその時に指だけ入れると嫌がってしまうことがあるので、はい、こういうおいしいペーストですね、はい、を使っていただくような形にしてみましょう で、これチキンフレーバーなんですね。で、歯磨きペーストなんですけども、人みたいにぐちゃぐちゃペって出さなくて大丈夫なものです。舐めてしまっても大丈夫なものです。ワンちゃんのペーストってだいたい舐めても大丈夫なものになっています。なので、特に口をゆすいだりする必要はないんですね。うん、で、こういう美味しい。指向性の高いものを使っていただいて、太郎ちゃんごめんね。よいしょ。はい少しペーストに今病院だからちょっと慣れない。かな ちょっと慣れてもらってど う, うおいしいおいしいおいし い, い, しいどう嫌<笑><笑>そんな嫌じゃない、うん、でこういったペーストをつけるもしくは缶詰のお汁とかでもいいです、はい、でこういうのでこうやって こ, こんな感じで指で歯を触っていきますでこれで 磨けてるわけじゃないんですけど、その口の中に指を入れるっていうことに対して抵抗をなくすことが大事なんですね。なので、えっと少しこう先ほどあ美味しかった、美味しかった。<笑>好きな、好きだった？それ好きだった？ 自分で舐めてくれますね。<笑>おいしい。そうするとご褒美としても使えるんですね。あ, あ、そうなんですか。その口を触られるといいことがある。おいしい味がするって思わせるのが大事なんです。今は多分歯ブラシを入れられて嫌だっていう思いがあると思うんですけど、そこを覆さないといけないんですね。なのでこうやってペーストをつけて、で、まあ最初はこうやっておいしいよって舐めさせてあげる。 そうするとこうまあ、美味しいからこうご褒美だったりとか、おやつだと認識してくれるといいんですね。うん、で、これでまあ、あのこれがまあ、味が色いくつかあるので、まあ、メーカーもありますし。なので好きなもので大丈夫です。で、あの好みのものを使っていただくとで、そこで。まあ、今度は口の中にこういう美味しいものが指につけられて入ってくるとで、この奥のところですね。こうやって。 ゴシゴシゴシっとこう触ってもらうと、うんうんうん、でなので、まあ、これで慣れてきたら次はガーゼを巻いたりしてあとはタオルとかでもいいんですけどもでそれを慣れしてもらうもしくはこういうペーストをつけてまた同じように指状の指じゃないものが入ってくるっていうところに慣れさせてあげます。 で、指じゃないものに慣れさせてあげて、で、そこに慣れてきたら、今度は歯ブラシにこういうペーストをつけて、まず舐めさせてあげる。舐めます。ね。舐めてますね。お利口だね。お利口だね。美味しかった。美味しい。うん、美味しかった。うん、美味しいよって、うん、お母さん、ね。<笑>あ、これ、これもついてる、ね。はい、もうちょっと切る。<笑>で。 でそこで初めて、まあ、歯ブラシにこう、うん、嫌な思いっていうのをなくしていって、うん、で嫌な思いがなくなってきたら今度口に入れていくっていう形にするんですね、うん、なので最初から歯ブラシってなると大体皆さん嫌がっちゃうんです、うん、ワンちゃんはですね、うんまあ、口の中に入れられてゴシゴシされるっていう風に思っちゃって、うんうん、これを出すと逃げていくっていう方が多いんですね、うん、なのでご褒美を必ずあげる、うん、でそれがペーストであればペーストでもいいですし、うん、あとは別にガムを持っておいてですね でそれをちっちゃく切っておいて1本あげると、まあ、毎日のことなのでちょっとこうカロリーが過多になってしまったりするようであればちっちゃく切っておいてガムとして の, その噛む働きっていうのはあまりないんですけどもご褒美としてあげるっていう形ででまあ口を触らせてくれたらそういうご褒美をあげてそのつをご褒美をあげるんですね。そうするるととと口触られると い, いことがある これとご褒美はセットで出てくるっていうふうに思わせてあげるのが大事です、はいで。そうすると嫌な思いっていうのがなくなってくるので、喜んでこう寄ってきてくれたりとかするようになるんですね。はい、なので今その歯ブラシを嫌がるっていうところになってしまっているので、そこをもう少しじゃあ段階を戻してですね、その口をペーストをつけて触るっていうところから始めていただいてもいいかもしれないです。わかりました。はい、松山市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 夢を広げるペローグループ口を閉じているけれど も, もう口を閉じたままでほっぺたを少し引っ張ってでこうやってこう口の中に指を入れていくと、うん、口を開けようとするとすごく嫌がるんですけど、うんうん、閉じた状態で指を入れることぐらいでしたら、まあ、あのワンちゃんを受け入れられることが多いんですね、うん、でなのでその、まあ、なるべく嫌な思いをさせないで嫌がりそうだったらもうその日はそこでストップです。うんでえっと、次の日にまた ご褒美を使ってて始めていただくで、まあ、そこでストップしたらその後よく褒めてあげて「またね」って褒めてあげてよく分かってますので褒められてるとかですねお母さんが嬉しそうにしてるとかすごくワンちゃんってお利口なのでよく見てるんですねな、まあのでこうすると褒められるんだなとかこういいことがあるなっていうふうに思わせてあげることが大事 ガーゼは濡らしてあげてくださ い,、はい。で、普通の水道水で大丈夫なので、で、こういうふうに指状にこう巻いてきます。市販の歯磨きシートとかでも大丈夫です。はいはいはい、で、こういう感じで乾いた状態で当てるとですね、痛かったりとかするので、なるべく濡らしてあげる。 でその時にえっとガーゼでいいんですね。はいガーゼでも大丈夫です。でガーゼだと刺繍ポケットまでは磨けないんですけども表面をこする能力っていうのは指よりもですね少しあの上がります。でまたこういうペーストをつけていただいてで口の中に入れていきます。とこれペーストだよ嫌なのどう嫌だこれ美味しいやつ。 指なのでカニさんの指だったらですね少し受け入れやすいで指だけど指じゃないものが入ってくるっていうところにまた慣れさせていくんですねそうなにおいしいねでこんな感じで奥に入れてコ シ, コシコシコシコシコシコシとファンゴリコーダーいないね で少しこう黄色くなったりするんですね。で黄色くなって取れてるのは死光なんです。で死石はなかなか擦るだけだと取れないんですけれども、こうやってその死石の上に付いた死光を取っていくっていうのが大事で、えっと厳密なこと言うと死石だけだと刺繍え死修病って進まないんですね。死石の上に 思考がついて、その思考が悪さをするんです。なので、歯石がついていても、思考が毎日のケアで取れていれば、そこから進まないんですね。 なので今はそれが、まあ、維持できるかもしれない状況なんですまだなのであのちょっとずつでもその歯垢を蓄積させないっていうことが大事ですで今見るとですねこの第四前球脂と呼ばれるこの奥の大きな表面積の大きなところについていましたでここってくぼみがあるんですね、うん、そうするとこのくぼみのところに歯垢がつきやすかったりとかあと歯と歯茎の間ここですねこの縁のところ そこから歯周病が進むんですけど、そこについてました。なので、あのここをこう磨きたいですね。で、あとは剣歯のところも少し炎症がありましたよね。赤くなってました。はいはい、そこもなのでちょっとこう。擦ってあげるで、前歯はここの隙間に食べかすが詰まりやすそうだったので、まあ、ガーゼです。と、こういう風うに下にこう擦ってあげる。 で隙間なのでガーゼが届かないっていうのであれば歯ブラシとかですね少しこう今見てるとですね、まあ、少し興味はありましたよねやっぱりこ う, そうです、ねうん、このペーストに対してですね、うん、ちょっと入れられるのは嫌だけど、うん、入れられると美味しいから舐めちゃうような感じですよね、うん、舐めてくれるねでこんな感じでよいしょこう入れていって。うん こういう感じで、はい、ね、上手だ上手だ、おそうそうそうそう、うん、こんな感じでですね。で、まあ今十分頑張ったので、もうあの、うん、今日はここまででっていう形で大丈夫なんです、うん。そこから歯磨きまで、歯ブラシまで一生懸命一日で頑張らなくて大丈夫なんですね。うんうんはいはい、もうこの慣らす期間っていうのが大事で。 今嫌と思っていることをいいことだっていうふうに変えないといけないのでそこに時間をかけていただくっていうことが大事かなと思いますでそれでガーゼをちょっと嫌がってしまうようだったらまたそこから指に戻していただいていいいいただですなかなかその先に進めないなむしろ今の段階だとちょっと嫌がってしまうなっていうことであれば少しまた元に戻る。 指だけペーストだけを舐めさせるとかご褒美だけあげるとか口の周りを触るっていうところに戻ってもらうで触らせてくれたらご褒美をあげてっていうふうにしてちょっとずつでいいんですねで最終的には歯ブラシに進みたいんですけれどもそこを急いでですねその後口を触らせてくれなくなってしまったらもうその後続かなくなってしまうんですね。なので あのもちろんあの理想は歯ブラシで磨くことなんですけどもそれよりも長く継続することっていうことの方が大事です、はい、なので、まあ、ちょっとずつでいいのであのステップアップしていくとゆっくりで大丈夫ですでその時に その小太郎ちゃんの意思が、まあ、嫌だっていう思いになってしまうとですねなかなか続かないので一緒に遊びながらあ、まあいいことあの口を触られるといいことだっていうふうに嫌じゃないっていうふうに思わせてあげるのが大事かなと思います今の口の状態だと痛みは伴ってないんですね、はいはい、なのでこれ痛みを伴い始めてしまうとですねもう口を触るの難しくなってきますなので今はどちらかというとなんかこうガシガシされるのが嫌だとかうこう。 口のの中にがが入ってくるのが嫌だっってていいう思でで嫌がってるんですねからそこはあの覆すすここととがでできるところなんです痛いっていうのはなかなかもう本人のお口の状況なのでそこは覆すことができないんですけど今多分痛みはないのでその嫌だっていう思いを拭い去ってあげるでご褒美をあげながらあ口触れると嬉しいいいことがあるっていうふうに思わせてあげるのが大事かなと思います。 歯の内側は特に気に気しなくていいんですか、はいはいえっと、歯の内側はもちろん本当はできた方がいいんですけど、うんはい、最初からってなると結構口を開けないといけなくって、はいはいそのまあ、レベルとしてはちょっと高いんですね、うんうんうん、ハードルが高いなので、えっと、口を抵抗なく触らせてくれるようになったら内側も始めていくっていう形でもいいかもしれません、うんうん、最初は外側だけでも大丈夫です、うん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 コタロちゃんのお口見てるとですねあの外側にややっぱりつい来やすいいすみたいなんですねうん、うん、なのであのどうしてもこう唇がかぶってきてしまうっていうのもあってで内側はこうベロが動いてるんですねうこう擦れてることが多いんですけどもあの外側はですねここに食べかすが詰まってしまうとう外側からこう唇がかぶってきてそこにとどまった状態になっちゃうんですね。 そこを書き出してあげるっていうことが大事です。で、またこの奥がですね。この第4、前球史から奥に内側にこうすぼまってるんですね。ここもたまりやすいです。なので。 指で触っているとこの歯列といって歯がどういうふうに生えているかっていうのがよく分かってくるようになるんですねあここが一番大きな歯だなでももう2つ後ろにあるなとそこはちょっとすぼまってるなってそこまで指が入れられるようだったら指を入れてくださいでそしてこう歯の並びが分かってくると歯磨き歯ブラシに持 ち, が持ち替えた時に、えっと、ここはあ奥まってすぼんでいるからこうした方がいいなっていうのがなんとなく感覚で分かるんですね。 その見てなくてもですね、はいはい、なのでその歯の並び方どこまで歯があるかっていうのをある程度把握してあげるということも大事です、ね、頑張ろうね、うん、<笑>美味しかった美味しかったね欲しいものもらえたら頑張れそうやねねですよ ね, ねですよね<笑>なのでそういったご褒美をまず使いつつですね 頑張ってて、いいただいてで、はい、お母さんも、まあ、あんまりストレスにならない程度に楽しみながらで、ねそうですねはい、していただき気合い入れな い, なれないそうです ね, ですね気合いが伝わっちゃいますの で, <笑>、うん、でお父さんももしあの一緒にできるようであれば、うん、あのしていただくとですね、はい、あなんか歯石最近ついてきてるなっていうのが分かるとちょっと頑張らないといけないかなとか。 あと一人でやるってなかなか難しいんですよね。お父さんがあの補助していただいたりとかしていただくと。だいぶやりやすくなるかなと思いますので、はい、ちょっと頑張ってみてください。はい。はい、もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所。愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。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 そうですね、猫はやっぱりなかなかケアが難しかったりするんですよねで も, もともと口を触らせてくれないとかですねなんですけれどもやっぱり、まあ、ワンちゃんと一緒でですね少しずつ指で触っていくところから始めていただくと、はいはい、でその時にペーストをつけて少しこうこすったりとか。あそうそうで 犬用のペーストでいいんですか。はい、ワンちゃん猫ちゃん、あのだいたい共用で使うことが多いので、ワンちゃん猫ちゃん使えます。で、えっと、ペーストをですね、まつけてもらって、で、まあやっぱりこすっていく。徐々に。はい、そうですね。で、まあ、まず犬歯があの前の方にあるので、あの触りやすいかなと思うんですけども。猫なのに、犬歯って言うんですね。そうなんですね。猫歯じゃないですね。 本当でですすねそう犬、ん、種のところから、はい、こすってもらって、うん、で徐々に奥にこう手を滑り込ませていただくと難し い, はいそうなんですだから猫ちゃんの方が口もちっちゃいですし、うん、歯ブラシを入れるということがなかなか難しいかもしれないですなのでただまあ子猫の頃から遊びながら鳴らしていただくといいかもしれません。でワンちゃんみたいにその 歯ブラシをその噛んでしまってこう折ってしまうとかはあまり猫ちゃんではないので、まあ、猫ちゃん の, そのじゃれる時に歯ブラシを使って遊びながらそれを噛んでもらうっていう形で慣れさせていただくといいかもしれないです。で、まあ、どうしてもブラシが難しいっていう場合は、えっと、猫ちゃん用のガムっていうのも。 歯 磨, きガム歯磨きガムってていうのも出されてるところがありますグリニーズさんとかから猫ちゃん用の歯磨きガムが出されてたりしてワンちゃんのガムとは全然違ってですねこういうちっちゃい粒状のガムなんですねはい、はい、なのでそういったものをうまく使っていただくあとはそうい う, こう炎症を抑えるような酵素が入ったジェルとかそういったものをまあ磨くのが難しければなめさせていただくっていうだけでも大丈夫ですはい。 まあ、ちょっとずつ、はい、猫ちゃんはあの難しいのでちょっとずつ、はい、歯石がもうすっごい茶色いのついてるわっていう時はもう麻酔をかけて歯石除去をして痛いところは全てなくしてからケアをしていただくというのがいいかなと思います。じゃあまずあのお口の匂いが気に なる前が い, いです、ねはい、そうですね、うん、もう気になるようだったら一度かかりつけさんでチェックを受けていただいて処置が必要だったりとか痛みを伴っている場合はお家でのケアはちょっと控えていただくもうしないでいただいていいと思いますで治療をしてからケアをしていただくという。やっぱワンちゃんも猫ちゃんも歯のケアっていうのは健康な生活に密着してるそうですね欠かせないです。特に、えっと、これは えーっとですね、もう猫ちゃんでは証明されているんですけども、えっと、猫ちゃんの場合歯が悪くて歯周病が進んでいると腎臓にも負担がかかりますよという相関がありますよというのがあの証明されて、まあ、報告されているんですね。なので刺繍病があると 腎臓に負担をかける猫ちゃんでもともと腎臓悪くなりやすいのに、さらにまあ歯が悪いことで腎臓に負担をかけてしまうので、まあ悪くなる前に。ケアをする、もしくはあの治療をして、まあ腎臓にこれ以上負担をかけないようにするっていうのが大事かなと思います。はい、はい、肝に銘じます。先生ありがとうございました。問題はないです。頑張りましょう。私も猫を飼っておりますので、頑張ります。先生ちの猫ちゃんは、はい。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 戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは「ねこわん」を応援しています飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。